それでも、海へ。陸前高田に生きる。岩手県の南にある海沿いの町、陸前高田市。ここはその町の中でも海に囲まれた、半島の先端に位置する港町、根崎です。時刻は午前2時。夏の港はひんやりとした空気に包まれて、 小さく波音だけが聞こえます。ゴー突然エンジンの音が響き、真っ暗な海に一つ、船の明かりが灯りました。漁船、第二品丸の出港です。第二品丸に乗って漁に出たのは、今年で64歳になるベテラン漁師のじいちゃんこと、菅野修一さんです。この寝先で生まれ育ち、 ここで暮らす多くの人たちと同じように小学生の頃から海の仕事に触れてきました港から1時間半ほど船を走らせた沖合で海底に仕掛けた何百個ものカゴを一人で黙々と上げていきますそっちの調子はどうだ誰よりも早く海に出たじいちゃんを追って海に出てきた漁師の仲間たちが無線で声をかけてきます今日は 貝やカニ、そして刺身が美味しいカジイカという魚も取れました。午前10時半、漁を終えてじいちゃんが港へと戻ってきました。じいちゃんおかえり元気な声で出迎えたのは孫のしゅうせいくんです。じいちゃんや寝先の人たちからはシュッペと呼ばれています。 今日はなかなかでっかいのかかったぞ。じいちゃんが持ち上げたのは夏の食卓を賑わす水だこです。僕もタコには負けないぞ。シュッペも小さな漁師になって水だこを船から降ろす手伝いをしていきます。床に張り付いた吸盤を剥がすのは大人たちでも大変です。おお、シュッペも力強くなったな。とじいちゃん。 よしご褒美やるぞ何がいい粒じいちゃんが深さ200メートル近くもある海からカゴいっぱいに引き上げてきた粒貝をその場で割って食べさせてくれます。海水の味だけで食べる粒貝はシュッペの大好物の一つです。じいちゃんの手伝いが終わるとシュッペは大好きな寝先の港で魚釣りをしたり虫取りをしたりして遊びます。 ねえねえでっかいの捕まえた夏の晴れた日の港は海も空もとっても穏やかでシュッペの一番の遊び場ですところがシュッペがもう少し幼かった頃のこの場所は今とは全く違う姿をしていたのです2011年3月11日午後2時46分 立っていられないほどの大きな地震がこの街を襲いました。これは、これは大津波が来るぞ。じいちゃんはこれまでの経験からとっさにそう思いました。揺れが収まると波が大きくなる前に海が荒れていない沖まで出ると、じいちゃんは船を守るためにすぐに海へと出ていきました。船が流されてしまえば、 漁師とその家族たちは生活ができなくなってしまうからです。その後、見たこともないような黒い波があっという間にこの街を飲み込んでいったのです。根先の港に残っていた船のほとんどが流され、津波にさらわれてしまった人たちもいました。根先だけではなく、他の街にあった家々や学校、 病院までもが津波に襲われ陸前高田市では1800人以上の命が失われてしまったのですじいちゃんの家族は高いところに避難したのでなんとか津波から逃れることができましたけれどもいつまた大きな波が襲ってくるかわかりませんその日は車の中で一夜を明かすことにしました ばあちゃんは車の中から水平線に浮かぶ船の明かりを見ていました。そして祈るように思ったのだそうです。あれがきっとじいちゃんの船に違いない。じいちゃんならきっと無事に帰ってきてくれるはずだ。一方、じいちゃんは間一発、波の小さな沖の方へと逃れて助かりました。 ところが、沖から街を見ようとしても、明かりはなく、真っ暗でした。海には、ぐちゃぐちゃになった家や車がどんどん流されてきます。もしかしたら自分の家族も、津波に飲まれてしまっているかもしれない。じいちゃんは心配でなりませんでした。瓦礫をかき分け、一日がかりでようやく港にたどり着くと、 目の前の光景に言葉を失いました。根先の港はそこがもうどんな場所だったのかがわからなくなってしまうほど破壊されていたのです。変わり果ててしまった街の姿を目の当たりにしてじいちゃんは思いました。もう海に出るのはやめよう。 震災の後しばらくは缶詰やレトルト食品ばかりの食事が続きました。いつも食べていた新鮮な魚の刺身は食卓にはありません。電気も水道も止まったまま。夜になるとあたりは真っ暗です。その間じいちゃんは一度も漁に出ることができませんでした。 それどころか、せっかく守った船を見ることさえできませんでした。あの日、たくさんの船が流され、寝先の港がめちゃくちゃになっただけではなく、仲間の漁師たちの命まで奪われたことを思い出すのが辛かったのです。じいちゃんは被害を受けていない遠くの町から食べ物を受け取って寝先の人たちに運んだり、 残っていたガスでお風呂を沸かしたりして毎日を過ごしていました。そして、震災から1ヶ月ほど経ったある日のこと。いつものように缶詰をおかずにして家族でご飯を食べていると、シュッペがじいちゃんにこう言ったのです。ねえねえ、じいちゃん。じいちゃんが取ってきた白いお魚がもう一回食べたい。 じいちゃんははっとしました。あの日から海を遠ざけるように暮らしてきていたじいちゃんは、シュッペの言葉を聞いて大切なことを思い出したのです。じいちゃんもシュッペも生まれてからずっとこの寝先の海の恵みを受けて生きてきたということ。出ペのためならもう一度漁に出られるかもしれない。 じいちゃんの心は再び海へ海へと動き出していきました。シュッペの遊び場でもあった港にはしばらく瓦礫が積まれたままでした。大好きな魚釣りや虫取りをする場所はありません。それでもシュッペは時々港の周りを歩きました。石の間にちっちゃいカニとか隠れてないかな 行き物を探してみても前のようには見つかりません他の漁師仲間たちは船を流されてがれきの片付けをしていましたそんな様子を見てじいちゃんは船が無事だからと言って自分だけ漁に出るなんて申し訳ないそう思っていましたけれどもそれ以上に 自分が取ってきた魚をシュッペにもう一度食べさせたい。そんな気持ちが強く湧き上がっていたのです。震災から2ヶ月後、ついにじいちゃんは残されていた数少ないカゴを持って再び海へと向かいました。じいちゃんは最初に取ってきたわずかな魚を家族だけではなく寝先の人たちとも分け合いました。 おいしいやっぱり地元の魚が一番だな俺ももういっぺん海に出ないとなこうしてじいちゃんが海に出て魚や貝を届けるようになると少しずつ寝酒の港に以前の活気が戻っていきました震災から2年半ほどが過ぎようやく町から多くのがれきが片付けられました 2013年8月15日陸前高田市が面する広田湾そこに注ぐ気仙川で灯籠流しが行われましたお盆の時期に帰ってきていた亡くなった人々の魂をあの世にもう一度送り出す行事です町の人たちが一つまた一つと真っ暗な水の上に灯籠を浮かべていきます ご先祖様そして震災で失われたたくさんの命を思いながら灯籠の中にはなかなか沖まで流れていかないものがありましたそれを見ていた人たちがささやき合いますご覧よあれはきっと行きたくないって言ってるんだよ本当はもっと この町で暮らしたかったってやがてゆっくりゆっくりと海の彼方へ向かい始めた小さな明かりを人々はいつまでもいつまでも見送り続けていましたそれからさらに一年余りが過ぎた2014年10月4日寝先の伝統行事はしご虎舞が震災後初めての開催を迎えました はしごとらまえは300年以上も前から寝先に伝わるお祭りで、豊作や大漁、そして人々の健康を願って4年に一度開かれます。じいちゃんやしゅっぺたちだけではなく、お年寄りや若者たち、子供たち、地元の人たちもみんな一緒になって、このお祭りのために準備や練習を重ねてきました。町を離れて暮らしている若者たちも、この日を楽しみに実家に戻ってくるのです。 震災で町が大変な時にお祭りなんて。地元の人たちからははしごとらまいの開催をためらう声もありました。けれどもじいちゃんは、震災があったからこそ、この地域をはしごとらまいで元気づけようじゃないか、と、寝先の人たちを説得してまいりました。そんなじいちゃんの言葉に動かされて、 寝先の人たちの心は、梯子ゴトラ前で一つになっていったのです。梯子の長さは20メートル、うん。見上げているだけで足がすくんでしまうような高さです。ドドーンドドーンと、太鼓の音が忙しく響き渡ります。その音に合わせて虎の衣装をかぶった男の人たちが、一段一段、踏みしめるように登っていきます。 綱をつけずに長いはしごを登りきるまさに命がけのお祭りなのです。虎がはしごのてっぺんでにらみをきかせるとハラハラしながら見守っていた人たちからわーっと歓声が上がります。もっとゆっくりだー気をつけろよ虎舞のまとめ役をしているじいちゃんも下から声をかけ続けます。一緒に見ていたシュッペがじいちゃんに言いました。 あのはしごてっぺんまで登ってみたいそうだなその日のためによーく見ておけよとじいちゃん空高く伸びるはしごのてっぺんを二人はじーっと見つめていましたお祭りを終えた若者たちが健康や安全を祈って集落を回っていきますもっとでっかくなったら 俺がシュッペに教えてやっからな。寝先の宝物であるお祭りが続く限り、人々がこの街でこうして繋がり合うことができるのです。はしごとらを終え、まもなく冬の季節を迎える寝先の港には、冷たい風が吹いています。時刻は午前2時。真っ暗な海に一つ、 船の明かりがともりました。じいちゃんは今日も第二品丸に乗って海に出ます。多くの人たちと海の恵みを分かち合うために、そしてシュッペに大好きなお魚を届けるために。じいちゃんまだかな寝先の港では今日もシュッペがじいちゃんの帰りを待っています。